いきなりではあるんですけれども、アドバンストパークが使えないという話もあるんですが、実際どうかっていうのを現場で検証していきたいと思います。今しししししましたで押しまままた押すすす開始かどうなるか しますまあ、パーキングとかですと後ろにこう車が今、待っているところなんですけれども結構焦ってなかなかアドバンストパーク使えないなっていうところがあるとは思うんですけれども、まあ、今、ちょうど車待ってくれてるところなんですけど、まあ、もちろんこういった状況とかですと。 自分でやっちゃった方が早いとは思うんですが、まあ、車に当たるというミスが、まあ、ないとい う,、まあ、いうところがあります結構、だから慣れちゃうとさっ、うん、と今入れてくれたのでかなりいいかもしれないです、はい、じゃあ、今度出庫するときですね出庫するときなんかは結構やっぱり前の車との接触が気になってくると思うので。 やってみたいと思います発進する前進します喋、はい、ってる時からブレーキを、はい、前に向いておかないとブレーキを踏んでください出てきますここは確かに自分で慣れて 人間ががやった方が早いいかももしれれないんですけれども意外とこういうところでまた切り返してっていうことがあるかもしれないんで意外とそういった意味ではアドバンスト パ,、まあ、パーク結構使えるんじゃないかなと思いますじゃあ今度同じ駐車場で今度私がやってみたいと思いますそれではやってみたいと思います<音楽> 結構ね、このパ ノ, ノラミックビューモニターですか。ですですここまでギリギリまでアドバンスとかが詰めれないんですがです、結構さっきスッと入ったわけなんですけどです、まあ人間の場合はね、ミスするかもしれないと思いますんでね、はい、こんな感じです。だから意外とこういう スーパーですと、柱があるところとか、結構止めづらかったりとか、あとこういうスーパーとにかく、僕なんかそうなんですけれども、柱のあるところ、隅に止めるようにしています。こういった真ん中止めるっていうのは、ドアパンチを押されるリスクが高くなりますんで、できるだけ僕の場合は、混んでないところで、こういった隅に置くようにしています。まあそうすることで、ドアパンチ等のリスクっていうのも回避できると。 止める場所によって回避することもできますので、こういったところを狙って止めています。結構アドバンストパーク使えるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、今度また出庫します。まあ出庫するときは、自分で出ちゃった方が早いと思うんですけれども、慣れてない人とかですと結構こう前、左前のところが、 クリアランスがあるるののかかかかどどうううっっっていうのはちょっととりりにくかったりすす思うんですけどアドバンストパークはもうそのまま一発で出てくれるので運転に自信のない方にとってはすごく使える機能になっている。もう今まではあまりこう実用性が楽しかったというのもあると思うんですけどかなりこれ早いです。もうちょっとやってみたいと思うんですけれどもで、P を押します。で、位置を決めます。で、 開始ボタンを押します発進するには前進します途中からブレーキ離しちゃっても大丈夫とという状況です後退します結構作動し始めてしまえばまあそんなに焦ることもないですし、まあ、ぶつかることは機械でやってる分にはないので 安心できると思います。結構今こうやって急ブレーキかけたりすることっていうのもあったりはするんですけれど、間違いなくこの自動、自動、このアドバンストパークの状態で何かにぶつかったりするっていうことはないはずなので、なので結構こう安心して任せてられるっていうのがあると思うので、まあその分だけこう駐車するとき、 今ちょうど後ろに人が来たん で, でまたちょっと足りないなと思ったらこんな感じで少し追加して止めて あ, 止めてあげれば OK とい う,、まあ、いうことなので自分でやってる時と比較した時にアドバンストパークは作動が遅いと言われていますけれども一つメリットもあって 人ががパーキングをすすするるとととミスするということがありますしかし、アドバンストパークは、作動は遅いですけれども、ミスすることがないというところがありますので、確実にミスをしないで、駐車をしたいという方にとっては、アドバンストパークというのは非常に有効的な機能になる。ここまで素早くできるようになってますので、 実用性としては非常に高いものになっているんではないかなということを私自身も感じたところになります。でアドバンスパークで早く駐車したいという場合は、まずこの操作を覚える必要というのがあると思います。主に何を使うのかということです。でこれ今 PP ってこう2つ出てるんですけれども、例えば、まあ、こっちでもいいと思うんですけど、まあ、こう指定をすると、まあ、いうことになると思います。でここのボタンは何かというと、ここのボタンは頭から入れるか、 バックで出るかとうこういった選択ができる。あとこちらにモードという画面も出てくるんですけれども、まあ、こちらはメモリー機能で使うためのもので、まあ、ほぼこういったところですと、メモリー機能が不十分ですと、まあ、このモードも使うことはないので、基本的にはもうここだけ使う。でこれ今、重列とか並列とかって出てないんですけど、かなり重列だけになってるんですけれども、並列でっていうところ、並列という 表示で出てくる場合というのもありますなので、ここを押さえておけば、アドバンストパークも非常に早くできるんではないかと思います。はい。ということで、今回はこちらのノアボクシー、いきなりではありましたけれども、こちらのノアボクシーハイブリッドのアドバンストパークの実用性ということで、今回ご紹介をいたしました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは、失礼をいたします。